一<笑>社会人のみなさーん<笑>日曜夜ですよ<笑>明日は月曜日ですね<笑>ご苦労様です くーあっはははうん。 昨日のことよく覚えてないんですけど、なんか、やばいこと言っちゃってたみたいで、ごめんなさい。ああ、すいません。二日酔いみたいなんで、これで失礼します。はあ、あもう何 な, なのねえ、イモコ謝ったよ。これでいいの